ドルーリー・シュエーリー、三人抜きで不関心も、雪による調整不足が響き、中間からペースが落ちたと反省、駅伝。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。軽快な足音が寒空に響いた。1月29日、岡山県内市町村別開港駅伝、晴れの国岡山。 駅伝競争大会が9区間 42.195 キロで開催された。注目のスーパー中学生、ドルーリー・シュエーリー、津山市は3区、3キロを9分40秒で走り、区間新を受立した。小雪がちらつく中5番目にたすきを受けた15歳は、寒さを吹き飛ばすような勢いで走り出した。33秒前に走り出した倉敷市、旧倉敷市を含む3チームを抜き、チームを2位に押し上げ、 これまで金光雪、当時倉敷第一中の区間記録、9分50秒を10秒更新した。レース後、ダウンを済ませた15歳は報道陣の前に姿を現し、コンディションは4割、5割。調整があまりできていなかったと明かした。津山市では40から50センチ雪が積もったため、練習ができていない状況だったのだ。その影響は大きく、中間からペースが落ちて、 後半も上げ切らず終わってしまったと反省。それでも、トップで見える位置で渡せたことが良かったと、トップの岡山市北区と23秒差でつないだことには安堵した。昨年8月に行われた全日本中学校陸上競技選手権の女子1500メートルを制し、才能を開花させると、今月15日の全国都道府県駅伝3区、3キロでは、9分2秒で17人抜きを披露していた。事前は、 2月5日に開かれる全国中学生クロスカントリー大会に出場予定だ。取材文、A のスケリ、ザ・ダイジェスト編集部。都道府県大会で私も大注目していましたが、こんなローカル、失礼の大会まで日本中が注目していますね。女子の大会の大注目選手が生まれ、盛況になることでしょう。いやいや W、岡山の市町村駅伝までマスコミが突き回してるのかよ。 まだ中学生だから静かに見守れや、そもそも県内の市町村だと人口がバラバラすぎて競技として成立すんのか人材が確保できない地域も出そうだが、どこも中継してない小さな大会なのにすごい注目度ですね。早くテレビ中継で走る姿が見たいです。不安選手に続いて、逸材中の逸材であることが証明されつつありますね。走りは、見たいが いくつも大会に出て体を壊さないようにしてほしいな。すごい人が現れたものですね。でもお父さんがカナダ人だからいずれはカナダ国籍になるのかな。